あの、今日あのー、お店の店長やります店長、店長、店長うわ、背脂、こんぐらい大好きですいっぱい好きですここからこのサムライティングのチャンネルに関しましては僕の調理シーンになりますで、僕が作るのがおいあまりに夢中になりすぎてさっき取れたかねくれんが来たんですけど<笑>あの、スタッフさんの方からどうどう も, どうもサムライティングのマックス おがですはい、はい、どうも今日ここどこですかお母さんこちらの大小グループさんセントラルキッチンおお<笑> な, な, なんとですね本日この大小グループさんのお世話になっている<笑>マックス鈴木の背脂飯店実店舗開店といってもですね今日一日の特別こちら、えー、セントラルキッチンさんの中で開店なんですけれども本日スペシャルなお客様を2名呼んでおります、はい<笑>で あなた何してえ僕あ、僕は、あの、今日あのー、<笑>お店の店長やります店長店長店長店長店長店長なんて、店長なの そ, そう、店長店長なんで、僕が作りますよ、今日任してくださいであなたは何し俺なんもしないえな、な、な、もしないなんもしない、うん、なんもしな い, 何もしないちょっとあの、そこの、そこの、あのー、吉山さんちょっとはい、こっち来たあのー、改めましてえー、サムライティングの影の調理の主役 吉川さんでございます吉田さん使えるじいじゃんお、ね、<笑>かれおつ吉田さんの名前いま す, いますはい、このメンツで頑張ってきたあとね、今カメラ構えてるミニゴリちゃんで、一日回転とで、一日回転のマックス続きセアブラファンデの実店舗こちら大イジグループさんのセントラルキッチンで素敵なゲスト2名お呼びしておりますはい、まずはこの方ですどうもいらっしゃいませ<笑>カメラの前の皆さんに自己紹介お願いします 篠大食いと申します、えー、本日はよろしくお願いいたしますお願いしま す, お願いしますありがとます篠さんにあの<笑>ご提供させていただく料理も僕は作りまして、はい、ただね今日の料理今までの料理だけじゃないんですよねそうですちょっとねスペシャルな料理を用意してますんでその辺も後々頑張ってくると思うんですけどもお楽しみにしてくださいちなみにあの背脂って好きですか大好きですじ、ね、ゃちょっとどれぐらい好きか言ってください 卵かけご飯が好きなんですけど、まあ、卵かけご飯の好きさがこんぐらいだとしたらまう、あ、スはこんぐらい大好きですどうもよろしく し, ますよろしくお願いしますまず1人目のゲストが篠池さんでございます、はい。もう1人入ってきたくないなと思って多分入っっててきたくないないと思っていると思いますよこの流れだとそんなことないでしょう<笑> 2人目のゲストはこの方でございます いえーいねお父さんパクパク大食いで YouTube を投稿しております今日はね、あのマックスさんが作ってくださるということでめちゃくちゃ楽しみですよろしくお願いしますよよしょちなみに、ゾウさんはあのセアブラは好きですか大好きですあじゃどれぐらい好きかちょっとははいっぱい好きですちょっと待なんですかいっぱい好き もどろもどろう<笑>じゃあじゃあこんに入ってもいこう入ってって<笑>というわけでこのメンバーで本 日, 本日はお送りしたと思うんですけれどもここからこのサムライティングのチャンネルに関しましては僕の調理シーンになりますで実食シーンはしの、えー、けんさんゾウさんそれぞれのチャンネルで撮影を、えー、していただきますので、えー、お二方のチャンネル概要欄を貼らせていただきますので飛んでいただければなと思いますよろしくお願いしますちなみにですねしのけんさんの方はデカ盛りをねデカ盛りです、ね、バコっていくんですけれども えー、ってか、不動産の方はポンポンポンポンポンといろんな種類を多く食べていただくとで不動産の方にも何やら新メニューがあるのかないのかという、うん、そんな感じになっておりますのでお二方の動画もぜひ、えー、見ていただければなと思うそんな感じでございます、うん、早速衣装返しま、はい、ましたこんな感じでございますはいというわけではいよしよし、よろしくお願いします じゃあ、あのー、はいお客様のお見えですので、はい、急いで作りましょうやろうぜじゃあまずはカルビチャーハンはい、はいはお願いします 色こ こ, だってこうをうんはいいなこはちょっとにんにくを後ほど、はい、いいかしなが<笑> 食べるよ、<笑><笑>作るのも大変だと思いますけど気持ちよ分かってきましたうん大丈絶対残せないですよね残せるわけない残せるわけないですよね何キロできるか分かんないですけど<笑>きっとしのけん君これ下かかってると思うんで<笑><笑>まあでもねやっぱりあの美味しく食べていただきたいっていうのは にあるんではいロ分かりました。い はい終わらしちゃう れれか。の声<笑><笑>出ちゃっっっっってる。<笑>えそぽぽくなった<笑>それっぽくななた。<笑>できましたはい。 さんが食べていただく、えー、こちらは看板メニューの最強、えー、マックス背脂そばと、えー、こっち側はガ、ね、パオヌーこれが新作になってますねでこちらの皆様手前の方が新作ですね盛り盛りにんにく野菜チャーハンでこちらがブランドメニューのカリビ盛りの背脂チャーハンでで最後のどっかりで温玉をこのガパオヌー ド, ド, ドッと召し上がるときにおっけていただければと思います 続きましては第2のお客様ゾウさんパクパク様に料理をたくさん作っていきたいと思いますでは早速いきましょう Bye. と、店長、今日のお米の感じはお米の感じはね普通<笑>普 通, <笑> 普, 通あの普通って言っても一番難しいからああなるほど、うん、普通が難しいと実店舗だろうがねあれだろうウルバつだろうがねでなんか宅配だろうがね一定の味をあのー、作るっていうのが大事なんですようちはあそれがもっとなんですねそうです店長としていつどこで食べても同じ美味しさそれがマックス時のセラブル判定 そうですねおいあいあ、ね<笑><笑>ねはいね、きれいですね。 <笑>めちゃくちゃいいニュースなの。をししたちょ<笑>っっと、ねはいすそうででねはり味がの はいてくださいいい、うんねはい、ここでででででですですすす<笑>すねそそうううレレババはい、ははい、が、ちのの肝というわけで。 こちら、ゾウさんパクパクさんにお出しする商品完成でございますいやー本日はありがとうございまし た, ました本当にあのー、僕料理全然できない人間なんですけれど、あのー、やらせていただいて、はい、すごいあの楽しさというかあまりに夢中になりすぎてさっき「取れたかね」ってクレーム来たんですけど<笑>、あのー、スタッフさんの方からただだけど僕的にはもうかなり世界に入り込めましたし 何よりこの料理を作る人のこう苦労というか思いとかもすごい感じ取れた部分があるのでこれからよりね大食いのこう糧になるというかありがたみを持って食べようと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。ヤスも見てても手つきも素晴らしいですし、本当にんどんりの美味しいものができると思いますので、ありがとうございます。ありがとうございます。 というわけで一日限定の諏訪ル飯店10店舗も間もなく閉店時間を迎えようとしているんですけどもお二人今日はありがとうございました。 ありがとうございまし た, うましたお父さんから本日の感想をちょっと、はい、マックスさんがまず手作りした脳を食べれたのが幸せであってそれで背脂飯店本当に楽しみでやっぱり背脂が甘くてうまみがめちゃくちゃ詰まってどの料理にもすっごい楽しめましたすごい新作もね食べれて本当に今日は幸せな一日だったと思いますまた機会があれば呼んでくださいありがとうございますありがとうございますしさん本日はありがとうございましたありがとうございましたあのデカ盛りをね、はい、かなりハードなデカ盛りをそうですね本日召し上がっていただいて はい、いかがでしたかもう量はすごいあったんですけど、はい、最後まで、ね、美味しく食べることができましたおーありがとうございますもうチャレンジメニューなんであんまりその背脂っていうのを極力も抑えめに使っていこうかなと思ったんですけど、はい、あまりに美味しすぎて最初からバンバン使っちゃって<笑>う最後自分の首を絞めちゃうっていう<笑>でもそれでもまたかけちゃうっていうもう体が言うことは聞かないんですありがとうございますというわけで、えー、こちら閉店の時間を迎えるんですけれども気になる お二人が召し上がっていた内容はお二人の YouTube を見ていただければと思いますではお二人本日はご来店くださいまして誠にありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたこれにて閉店でーす